Battle beer, battle beer, battle beer. ねえ青野シロボ。 の戦いでシロボンの受けたダメージはものすごく大きいですビーダカプセルの助けを借りてもすべて回復するのに一体どれぐらいの時間がかかるのかそんなこないな時に博士は何してるんやグランパはホワイトゲールのパワーアップのために上の格納庫で敵の分析をしてるですホワイトゲールを修理するならワイも手伝うで、うん、シロボンガンナワイサイドラーキンに操られへんかったら、うん、後のことは任しとき。 お前はゆっくり養生しや。青本も博士を手伝って。白本には私が付きそう。お願いします。モニターから目を離さないで。コンピューターの指示に従ってください。分かった。白本、頑張るですよ。白本、早く良くなってね。 ルルイルイ、ストップじゃルイなるほどビー玉のサイズは標準より小さいなルイここじゃ分析しろルイルイルイルイルイルイうーんなるほどエネルギーを高密度にまるで鉄のような硬さにまで圧縮したビー玉メタルビー玉かすさまじい威力じゃ 心配するなルイルイ。このデータがあればホワイトゲイルをメタルビーダマが撃てるように改造できるそうなれば鋼ガネ総とも互角に戦えるじゃろう<笑>博士グランパンリーリンおおどうじゃシロボンの具合は回復するには時間がかかりそうですが大丈夫ですなあ博士。せお前にもお手伝いさせてんか。なんでもやりませんうんいつダークビーダーがせめてくるアもしれん急がねばならんぞはい でありがとう食べてんかサンキューです気まつやビーダーエネルギーの送料が多すぎて体に負担がかかってるわエネルギー量 10% カット、うん、し, しっかり次は何やビッグドライバーをよっしゃこれ片付けてくださいはいな さらに忌しい出来事が近づいいておる感じる、る感感じじぞわあーあーあー<笑><笑>いよいよショーのクライマックス ビーダシティを征服し集めたビーダエネルギーを使って全世界全宇宙を我々ダークビーダのものとするのだ<笑>頑張ってください、イダイなるドラーキー様その呼び方の古いぞ、ちゃんと新しい呼び方で呼べあいや、あもう申し訳ございませんよ。えー、っと、パーフェクトな強さを誇るイダイるダークビー四天王のドラーキー様うん、よろしい。ところでも見ても、ボ はあ、よしつげする俺様をたたえて新しい呼び方を一つ追加する必要が絶対にあるなゲー何か文句でもあるのかっめめそうもございませんよ新しい呼び方を早く考えろもみてぼんえ あ, あはいププリティにかっこいいというのはどうでしょうかプリティにかっこいいかいいひびきだ そうですか。では、パーフェクトな強さを誇る偉大なるダークビーだしてんの。バチーにかっこいいドラケン様、ということに。それ、ハクスで送ってくる。はい。よし、まずはグレイボン一部に頼めをさしてくれるわ。何やルイルイ、どうしたんじゃ おおこれは鋼僧侶です現れよったか博士今の警報は奴がドラーケンがこの研究所に向かってきておるドラーケンがこっちに<笑>まだ白本が目を覚ましてないのに<笑>白本はまだホワイトゲールも組み上がってないです そ, そ, そうじゃなほっといたらここだけなのでビーダシティもやられてまで博士どうしたらいいのグラン グランパ逃げてどないすんねんみんな落ち着いて行動するのじゃホワイトゲイルの組み上げを急ぐぞでももう時間がわかっておるワイに行かせてくれピロボン青ボンはホワイトゲイルを組まながら赤ボンは白ボンから離れられワイが行くしかないやないけブルースナイパーがレッドバスターかしたってくれダメだなんでやねん ビーダ ー, ーマーは、悪用されるのを避けるため、決まった人しか操縦できないようにプログラムされてるですそれじゃ、ホワイトゲイルがパワーアップできてシロボンが目覚めないと使えないそうじゃおいは、まあ、行くべああ、待つんじゃ、キーロボン<笑>まったく、せっかちなやつじゃあれやな、ドラケン この間の借りは返させてもらうでさすがはイナイウやアスやいのえー、かポニコンこれからドラーケンをトメニクノセテクレルナボヘボいボヘボヘボヘワイの男がかかっとる中にーカレヘンチで。グボヘたしかに正気のキノセテしかしなワイのドジで白盆はあんな目にニオ この落とし前は意地でもつけなあかんのや。男はな、勝ち目がノートもいかなあかん時があるんやのや。わかってくれたか、ポニコン。ほへはな、いくでほへジャストビートー許せ、黄色ボン。ミスミスお前を失うわけにはいかんのじゃ。ポ <笑>黄ロボン専用ビーダ ー, アーマーイエローシューターじゃファイのァイのビーダ ー, アーマー赤ちゃんで人が悪いなこんなんあるなら早よ言うてくれやよかねすまんすまんレッドバスターと同時に開発しておったんじゃがチューニングに手間取ってしまってなかっこええこのイエローシューターは打ち出すビーダーマにドライブをかけることによってパワーを上げているのじゃその威力はホほえトゲイルをしのぐほどじゃぞこ<笑>まけ 白朮。ああ、ホワイトゲールはもうすぐ完成します。白朮が目覚めるまで時間を稼いでください。リリリリ リ, リ, リ, リ任しとき。ドラケンはワインが止めたら、ワインが倒したら。よっしゃ。真打ち登場や。アトラヤドラケン。ボヒー！ボヒー！ボヒーボヒーボヒー！ パーフェクトな強さを誇る偉大なるダークビーダー視点のプリティーにかっこいいドラーケン様いいいい呼び名だぞ<笑><笑>そうだビーダーシティを落としたらさらに新たな呼び名を足さねば い, いかんな今から楽しみだなう<笑><笑>んあれを。<笑> 何やって 俺様の呼び方が違うんだよ良いかパーフェクトな強さを誇る偉大なるダークビーラー視点のプリティにかっこいいドラケル様と呼べあー、わかったわかった行くで、プリティドラケドライブショットどうや、見たかイエローシューターはビータラティイージや ルイルイ次は赤いコードをエスプラグに繋いでねルイはあ、調子に乗るなよこそお気をつけろキーロボンメタルビー玉に当たってはイーローシューターといえどひとたまりもないぞな何やってホワイトベルより強いんとちゃんかいそれはドライブショットのことじゃ走行までは強化したおらんそんな言われてなえい ダークメタルショットおど<笑><笑><笑>い知ったかこぞとどめを刺すのは待ってやるその目で仲間が倒されるのを見届けるがいいな何やてちでもここから先は行かせへんでおざけおざけ 違う違うぞ俺様のことは、パーフェクトな強さを誇る偉大なダークビーター視点のブレディにかっこいいドラーケン様と呼べリリリキイロボン怪我はないか あ, あ大丈夫やすぐにドラーケンを追いますさかあまり無茶をするなよグランパンキイロボンはよくやったが、ドラーケンがここに近づいてきておる赤ボン、白ボンの具合はどうじゃはい、は だいぶ落ち着いたようですが、まだ目覚めません。そうか、赤ボン、不安じゃろうがしっかり白ボンを見ててやってくれ。はい。青ボンも組み上げに全力を尽くしなさい。はい。ルリ、あと一息です。頑張るです。レレレレ。シルボン、早く目覚めて。研究所がピンチなのよ。グレイド研究所の男のはカカドに進んれ ハーレフェクトな強さを誇る偉大なるダークビーな視点の VT にカッコいいドラーケン様が直々に倒してくれううふけたよ皆じや今のうちに念仏でも唱えておくんだな青いのや赤いのはどうした誰も向かい討ちに出ないとは失尾を巻逃げ出しとかあいらは逃げも隠れもするかお前なんかに構っとるんだけじゃい無駄な抵抗をしに来たが根性だけは褒めてやろう。 ななよーーーぜ、黄色ボンそボンンこここ動くれれははグレイボンスーパーシールドじじゃゃで少しは時間が稼げるじゃろう形勢逆転やな なぜだ、そんなシールドごときでええー、かこないだシールドはな、外からの攻撃は跳ね返して、こっちからの攻撃はできるようになっとるもんなんやつまりワイは安全に、しかも撃ち放題ちゅうこっちゃ、うん、くらドライブシャ<ス>ああ、いやドライなっとんやバカもそんな都合のいいシールドが作れるか 大天才も大したことないなされごとはおしまいかならばダークメタルシャツゴーおおそるべしメタルビー玉の威力ゲイル2の最終チェックじゃはいシロボン起きてねえシロボンシロボンシロボンってば 振動がシールドを張ってなんとか防いでるけど、破られるのは時間の問題みたいい急いでしろ、シロボドラケンを倒して。<笑>ダメだよ、俺、戦えないよ、ホワイトゲールだって。何言ってるの、シロボホワイトゲールなら、博士たちが修理してるわ。みんなあなたを頼りにしてるのよ。そんなこと言ったって、俺、怖いんだ。シロボ シールドが博士博士ホワイトゲイルの修理はどうなっていますかお赤ボンかもう少しで完成するシロボンの様子はどうじゃ大丈夫ですシロボンもすぐに目覚めると思いますそうか起きたらすぐに上に来させてくれはいシロボン今の博士の顔見た博士は夜も寝ないでホワイトゲイルの修理をしてたのよ アだけじゃないわ青もルイルイもキイも黄色 も, もみんなあなたを信じて作業を続けてたのよ<笑><笑>最後の仕上げといくかな全員まとめてあの世に送ってやるぞ<笑>踊れ何やつ 邪魔したことを後悔させてくれるんじゃなかったのか貴様は…黒棒ガトリングショットうるさい奴めんワイモおるんやでお泣くななにさらすんじゃいキーロそいつから離れろ一緒に撃ち抜くぞ構えはよ撃てやはよ シロしボンが来るまでああいかまらしのシロボンが来る。 あのメタルビー玉に敵なし貴様は俺が倒す最悪だいくらメタルビー玉でも当たらなければ役には立たんいくぞこの距離ではメタルビー玉も打てまい はかせシロボンがそちらに向かいました。 うん、間に合ってよかったそれじゃホワイトゲイルはボイボイ晩ンサ尽きたようだな小僧どもパーフェクトな強さを誇る偉大なるダークビーダー視点のプリティにかっこいいドラーケン様相手によくここまで戦ったあ 知らぼ頑張って行くですホワイトケールツー。メダルビーだかのんで叩き潰ぶせお前だけは絶対許さない勝負だとなっ死に損ない の, のどのこと出てきたからいいかコフィあの世に送ってやる前に言っておくよ俺様を呼ぶ時はパーフェクトな強さを追う黄色 の, の痛み、黄色本の仇思い知れ 無理にいるかっこいいこのおいさ 白よかった黒ほんとキーロボンがあんなに頑張るなんて雨が降らなきゃいいです。 しかせたら<笑>ふわっとぼんやり見上げた空の色オレンジ色ろきち入ってるブルー誰かがかそっとはいたため息とぼけた雲の形明日のこ 「毎日嘘 倒した姿に痺れちゃってるんだ<笑>悪い気はしないよねちょっと、何の準備してるのえー、結婚式次回、ゴンバーマンビ B 玉の爆買いで嵐のお嬢様ピンクボンど、誰かこの子